動画のご視聴ありがとうございます。旅する着物男子バオシンです。この動画面白いと思ったら、コメント、高評価、チャンネル登録、お願いします。駅名表を見ていただいてわかるかもしれませんが、現在地、関東鉄道上層線の大宝駅に、 います。聞き慣れない方の方がやっぱ多いですかね。ここには大宝八幡宮という神社があってちょうど今風鈴祭りというのを今やっているということでで。まあ最近風鈴を見ることもなくなってきました。僕自身もなので、久しぶりに風鈴の音が聞いてみたいなと思って、この企画もついてみました。というわけでぜひ最後まで見てください。それでは今回の旅も始めていきましょう。 大八幡今ちょうど僕が歩いている坂を登って左側にあるということなので行ってみたいと思います風鈴祭りこの時間帯になってくると9時までライトアップしているらしいのであもう見えてきましたよああ、大きな鳥居だ ここが八幡宮です早速鳥をくぐって鳥祭りがどんなものなのか見てみたいなと思います僕も初めて見るのでその前に挨拶をしていきましょう最近神社に対する敬意の念が足りないっていう何か心の声みたいなのが聞こえるので失礼します こんんなな感じなんですね大八幡宮風鈴祭園児たちの作品です座りやすい土台なので手を触れる土台の足に触る無理に風鈴鳴らすなどはしないようにということではい僕も眺めるだけにしておきますあめちゃめちゃ綺麗だな。 めっちゃ音いい。聞こえますかこれ。めちゃめちゃ風鈴がいい音を出してる。いい音色を奏でてる。癒されるこれ。ご覧ください。無数の風鈴がいい音色を奏でてます。最高。しばらくお聞きください。 子たたくさんの封印がこうやって一つのアートとして飾られてますしばらくちゃんとしたお参りというのをしてないので改めて敬意を表すという意味を込めてお参りしていきたいと思います。 清め様へ守り様へ。清め様へ、祓い様へ、清め様へ。清め様へ。終わりました。本殿の周りにもたくさんの風鈴がかけられてますので、それもちょっと見ていきたいと思います。 いい音がしますねちょうどこんな感じに吊るしてあるんですよなんていうのかなこの灯籠というのだろうかこんな感じに吊るしてあるんです大宝八幡宮い初めて来たんですけどそれほど広い境内ではないんですが本当に親しみやすい感じなんですけれども。 ねじじこっちにも風鈴が。 てられてます、ね、残念ながら間に合わなかったんですけどね、風鈴散布期間、4月31日で、洗濯先行、全部売り切れちゃったということで、無地の風鈴です、自由にデザインができるという風鈴なんですけども、こちら、早送が終わりましてで、その配り終わった風鈴が、こうして飾られてるというわけですね。 というわけで今回の動画いかがでしたかよかったらコメント高評価チャンネル登録お願いします本当にね夏の風物詩をしっかりとその時期に体感することができて幸せでした最後まで見ていただいてありがとうございました